一人一釣りされてからの残り三台今追われてる仲間が回してた固有の発電機を引き継ぐわ固有の近くに釣りそうねあらそっち側なのね邪魔しに来た 救助行ってなさそうだから私が行きましょあ戻ってきたまずいは勢いで救助するべきだった耐久が半分切っちゃう板邪魔しないで詰まったおかげでいけるわ二人ダウンだけは避けなきゃ やったわお互い無事ねちょっと待ってるて、ね、音聞きないわよまさかこんな近くにいると思わないじゃない機械発電機回して気をそらすしかないわ来たわね 何こわいあっちで発電機が固まってる固有がついたレオンこっちはまずいわこれはやったわ 助かった。フック折りはできなかったけど、助けるわ。あと一台しかないから目の前キャンプはできないわ。近いけど助けるわよ。私にタゲを移すしかない。ただでやられないわよ。今のうちにレオン逃げてい真っ向の顔してるけど真っ向勝負ないです。 レオンはやっぱり治療できないのね。レオン、無理しなくていいのよ。来るありがとう。レオン、恵みで治せるあれ追われてる 倒れた時用にフック落とし待機した方がいいごめんなさい場所合わなかったやっぱりに釣りされた人は音密大事ね